「手も足も出せねえ動けねえ」「泥だらけで汗まみれ」「転んだらまた立ち上がれ」 「デイリーズオピンファイア」「エライスオピンエランチェラーを」「リのサピン」 協力することにした。d だったが洗脳されてしまう。不運急を告げる中、マーダビーの最終作戦が始まろうとしていった。今日は大丈夫みたいだね。<笑>というわけで。 ビー魂を曇らせるだけだなんだ貴様あれこの中で一番強いのは何だ、えーえー、そそんなのは俺様に決まってるだろう時間の無駄だ全員でかかってくれないんだどこの野郎なめやがってやっつめ ツばめも新しいマシンを手に入れたしあとはマーダビを倒すだけやなしかし敵にはエンジュもいるでござるそう簡単にはいかないぞあエン君 何か何しとったんや。あれリーは何かあったでござるか。ウェンウェンダのリーがリーのやつがネオシャドウに寝返っちまった。なんやで。 話を聞いた限りでは洗脳されているわけではなさそうだなつまり自分からってことあいつら何考えとんのや力を合わせてマーダビを倒さなければいけない時なのにスバメ様一大事でございますいかがなされたネオシャドウが町を襲っております なんじゃと今日はお客さん、全然来ないわね。スーパーアルティメットシューティングは大人気なのに、おかしいですね。何こういう日もあるじゃろ。<笑><笑><笑>いらっしゃいませ。と、とにかく水をいっぱいくれ。はーい、リアナちゃん。 大変なことになったもんだ。いや早いとこ遠くへ逃げた方が良さそうだな。お待ちどうさまでした。なあ、ありがとう。何かあったんですか知らないのかい町が次々に襲われて、北の方じゃ避難命令が出てるぐらいさ。えなんじゃと。なんでも、ビーダーばかりが狙われているらしい。やられた連中は、みんな石にされちまったとか。石に ネオシャドウのやつらめついに始めおったか？ああここも点滅でごじゃる。これでもう5つ目だよ。さあ、ネオシャドウのやつらめ。これはしかし、どんな相手と戦ったらなイナ顔に。 さすがはカイン・マクダネルの元四天王先ほどの男よりは楽しめそうだ約束だぞ子供達には手を出すな<笑>金のために戦う傭兵の言葉とは思えんな俺はリダーだー<笑> えなげなことだしかしお前はすでに負けている俺が子供たちをこの町を守るんだ 大したことなかった元はお前の仲間だろうが負け犬を仲間にした覚えはないねぇドビー作戦は順調のようだがこの調子で次々に町を攻め落としていくのだははっ狙うのは優れたビーダーだけでいいんじゃねえのか不別の必要なし すべてのビー玉チーム借りずに、は。まさかと思って来てみれば、なんて一やり様だ。ウィナーズの本部までもが襲われていたなんて、なんちゅうことを。お、おみんなも来てくれたのか。あーミスタービーだ。その姿は？いやー、やられてしまって。<笑>あんたも戦ったのか。あ、<笑>必死に応援を。 なんや、巻き込まれただけかいな私だって気持ち的には一緒に戦っていたんだでもみんな次々にやられてしまって相手はどんなやつだそうや見たんやろ恐ろしいやつだった見た目の怖さとかではなくまるで人間じゃないようなそうあれは兵器だ兵器ウィーナーズ特別防衛隊は直ちに集合せよ繰り返す ウィーナーズ特別防衛隊は直ちに集合せよああ こ, これはすごーいこの緊急事態に対処するためウィーナーズが集めたリーダーたちだまるで戦が始まるみたいでござるなおウィーナーズ社長の代は大はヤマトじゃないかお前たちも戦いに来たのか も, もちろんでござる いつは心強いがチャンピオンの手を煩わせることはないでも油断は禁物やネオシャドウはそんなに甘い相手やないで<笑>ウィーナーズチャンピオンらしくもないま俺たちに任せときなネオシャドウなんか簡単に叩き潰してやるぜ どうしたヤマトえ黙って見送るようなお前じゃないだろう行かなくてよかったのかなんやろこんな嫌な感じ初めてなんや幾歳こしてボーテンがネオシャドウの攻撃を受けているなんてことだ防衛隊が向かったのとは逆方向じゃないか何だってムーンはここから東にある町だ まさか、あんな小さなところを襲うとは、防衛隊を呼び戻している時間はないぞ俺たちがいるじゃないか。あ、ウェイ。ネオシャドウの奴らね。叩き潰して、絶対にリーを取り返してやる行くぞヤマトああ、わいらはネオシャドウと戦うためにここに来たんや 任務完了待てダイワヤマトかお前は何者や我が名はビアス偉大なるマーダビー様の意志を実行する者ビアスこれ以上好き勝手させへんで勝負や計画より早いがやむを得んな そ, そのマシンを… 様を地獄へと導く、史上最強のビーダマン、エガディアブロスビーダマン ただ、あれと戦うのはまずいではどうすれば考えてもしゃあないわいあれこれ考える前にやっつけるそれで解決や良いのかせっかくの友達のアドバイスを無にしてやかましい勝負や負けると分かっていてもか負けへんワイの中でビー魂が燃えている限り、絶対に負けへん<笑>燃えるビー魂か、貴様のなら… さぞかし美味であろうなよかろう。 技をかわされれたののが、それほどショックか今のはまぐれや、えー、バーニングマグマナム あ, あんなゆっくりとした動きでバーニングマグナムをかわすとはなんなんだあいつは人間技じゃないぜいやあれだけ重厚な作くりやもしかしたらああいう避け方しかできないのかもしれんそういうことかヤマトそこだ そこで、肩をつけろわかったで、ね、グレイ残念だったな。馬鹿ななんであんなに素早く動けるんだ<音 ellow>さて、次はどうする<音楽> 攻撃の準備とか言っていたが。 ス様とヤマトの戦いが始まりました作戦室にお願いしますなんでやなんで歌へんのやん一発も歌へんなんてどういうつもりや<笑>真面目にやらんかい何やらしく攻撃やでは まさかどん一発でなんというパワーだもう終わりかなわけあるかいジョーズ 10連打を跳ね返すだけでも信じられないというのにさらに追い打ちをかけてくるとは通のビーダマンにできることじゃねえ現にやってるじゃないか、えー、そうか機械か何人間の力じゃないあれは機械の力でビーダマンを発射するビーダマンだそんなよくわかったなこのメガディアブロスはビーダマシーをエネルギーに動くフルオートビーダマンだ シー魂で動くだとでは岸に食べたビーダー達もなんてひどいことをひどいメガディアブロスの一部となったのだビーダーとしては喜ばしい限りだろうパワー連射コントロールあらゆるビーダマンの長所を兼ね備えた究極のビーダマンそれがこのメガディアブロスだああくまでゴジャルちネオシャドウめ なんてものをかやちやがったんだビー魂を食い物にするやとそんなん認めへんでワイもコバルトセイバーもそんなん絶対に許さへん貴様に我は倒せん バーニングマグナムに匹敵する破壊力でビー玉を放つことができるつまりバーニングマグナムを連射できるってわけか実に素晴らしいこれでヤマトもおしまいですねメガディアブロスの力は実証されたあとは総攻撃をかけ一気に全てのビー魂を狩り集めるのだははヤマト やめるんだビーダーマンの性能が違いすぎるこのままじゃお前俺は逃げへんどんな時でも絶対に勝負を捨てへんのがビーダーやそんなことを言ってる場合か負けたら石にされるんだぞ俺は自分が勝負を捨ててしまうことの方が怖いんやヤマト一度ビーバトルが始まった以上逃げるわけにはいかへんそれがビーダーというもんやそれでこそダイワヤマト 行くね。いや。その熱きビーラマーを支えれば、バーバビー様も必ずは喜んでくれるよ。さらばだ<笑>。まだや。まだ戦いはこれからやで。 諦めへんヤマトその不屈のビー魂は何にも代え難い宝大事に使わせてもらうぞ。 リンビー魂が強すぎておかリアクロスをショートさせたというのかわわいはままだヤマトやった助かったでござる<笑>その熱きビー魂もっと苦難を味わえばさらに珠玉のものとなろうしばし収穫は待つとするか 我々は、がこの世の全てのビー魂を借り集めるその時までなついにネオシャドウの総攻撃が始まったコバルトセイバーを破ったメガディア・ブロスが今度は群れとなって あ。 ヤマトはは負ける。一体俺たたちはどうしたら…ヤマト人が真剣に悩んでいるのに何温泉でふざけてるんだこうしてる間にも世界中のビーダーたちがってことはリエナをリエナお兄ちゃんが助けに行くぞバトラーそこをどけ次回バトラーの心かいお前また自分のビーダーマンを